このガエルがブランカ戦ができるようになるように鍛える会が開かれておりますが今のままだと間違いなく A4 に00をつけられるのでなんとか頑張ってほしいんですがいまだにグッチブランカに負け越すレベルですからね金子さあこれは2回転ブランカです さあ A4 カラーもさものすごい勢いで画面端に下がっていくが、まあ、しょうがないのかなさあその画面端背を背負って戦ってくださいちょっと間を空けると構えると死ぬんでねさああのニーバーズーカーで前に出たらすぐ戻んないとダメような気がします これですね、ソニック打った時にちょっと前動いちゃうんですねそれでちょっと隙間が空いてそこで噛まれると後 ろ, 後ろに回られて分かんなくなるっていうマイル・ブランカがマイルの気を捨けるとこだと思いますねああ死んだおっと今回いい中足が出ちゃいましたかねうわ せめて相打ち取ろう<笑>今の出し方はどうなんですかねあれブランカの着地に裏剣が当たるタイミングぐらいでいいんだよねちょっと早くても空中で当たってもオッケーだし着地しても着地のコーティンの位置触れで当たってオッケーみたいな こういうタイミングで出せばいいんじゃないかなっていう気がしますがさあ体力リードはブラだンかガエルは取り返したいが 力もうかまれて死ぬ時だったら前に出てもいいんじゃない<笑>守りに体力リードしている時には画面端を背負わないと一発逆転されちゃうんで危ないんですけれども取り返す必要がある時はもうかまれてももうそれは実用経費ということでちょっと 前, ちょっとは前に出てもいいんじゃないかなこうい う, 時です、ね、こういう時にちょっと前に出ると死んじゃうん。 あしっかり待てるかさあまだ勝ってる金子をしっかり待てるかどうかの課題がありますねさ あ, ああいうショーローリングしかしかみつきとかも反応できるといいんですけどね ちなみにマヤコンはあれにはかなりの 高, 高確率でコパンダブルを決めるらしいですねさああれ暗い空中ヒットの後の形ですねあれがどうガイル側がどう動くかそこをガイル側がしっかり決めていればさあおっとマヤコンになれなかったコパンも遅いしダブルでなくて通常のサマーが出たキャンセルしてたよねあれコパン レンキャンダブル<笑>ホパンでも別にレンキャンサマーでいいじゃん普通にキャンセルサマーよりも時間に余裕があるんだからさあカネが体力をだいぶリードあとは端っこ行くまでどれで取れるかこれで端っこキープでは ま, まれても安心 おっと今のサマーミスじゃねえのかさあソニックをフランカがリバらんでくぐって蹴り返せる場合をしっかりそこでソニックを打てと。 おたかに言われてたらしいんですけれどもだだ下がりしているように見えるさあこれはいわゆる体力リードなのでさあ今のは安定うに安定中足ですかね1 0後の中足ガードはさせられるんですけどダメージを取れるわけではないんですが ジャンプ大パンチで殴られることもないおっとさあガエルがこれで今度は取り返しに行かないとダメなんでちょっとは前に出てる必要がありますねさあそこで打ってはダメだソニック 難しいですね、打っていいソニックと打ってはダメなソニック、周りによって違うんですけど、ちょっと周りが違うだけで、いいソニックなのかダメ、ダメなソニックなのかが、ギリギリの場合で変わってくるっていうね。さあ、おっと、ムエタイの連打、ム、ま、エ、あ、タイが結構連打遅くても止めやすいみたいですね、有点の壊しとか結構止まらないですが。 ブランカがリードして端っこ前へ飛んでいくがこれはさすがにさっとさっきから何回か飛んでいたんでバレてましたねさあいいお い, しおいしいですねあれができるとガイル側もダメージが取れる まあ勝負に行きましたかねあのジャンプ台パンに対する答えが欲しいですね横からしゃがみ中パン盤とから殴れないのかな龍拳みたいに。 さあ暗い様さああーあーなるんですねあそこ何をするのが正解なのかダブルサマー出していいよまあ見えないですね出した出したと言ってますが普通出してたら中足食らうんですよねガードしてましたからねガードダブルサマーを出してたんですかねダブルサマーガードで出すの難しいですよフレームよりもかなりむず厳しいんでね ブランカの動きがすごく参考になるこれ2回転ブランカなんであんまり参考にしない方がいいと思うんですけど A4 とかね中ムーとかね小松さんという、ね、世界三大ブランカと呼ばれるブランカがいるのでその辺りを見た方がいいとは思いますが、まあ、あんまり外部戦の動画が残ってないのかな。 さあでも2回転ブランカはまあ理屈的にはそんなに悪いことはしないのでそこそこ参考になるかもしれないですねなるほどたくさん戦ってるとまあ駆け引きが分かりやすくなるさあ小足を打っちゃうさあコアコアダブルできるのできないのできるできると言ってましたがまあ失敗しましたけどね あんなの失敗してるようじゃまだまだですよフォアシレッパー失敗するのはしょうがないですよね<笑>さあグッチに煽られてますが俺がさあ第1班も殴ってソニックさこの画面端の駆け引きですねここ頑張りたい 体力リードはブランカですが、ま、待って勝てるは体力リードではない、ソニックの削りで逆転されるリードだと、さすがに待つのはよろしくないですね、ブランカ側も。さあこれはソニック削り、さあ今のバイル側、別にそ勝ち格があるんじゃないのソニック空中ヒットであと2ドットとかって。なんかありそうな気がしますよね。 リバーサーローリングを潰せる正面飛び相打ちになる正面飛びで飛んでガードさせてダブルサマーとか一方負けしなければ正面飛びでも全然いいと思いますがさあリフトアップ入らしい さあ2回転ショーソニックの垂直ジャンプうまいですねさあそこさああれあの形ですねさあ今のもねブランカ神格逃げそうとどうなのあれって絶対入れ替わるんだよねかがむと叱るあ何が正解なんだろう もう一回前飛びようさあいいそうですねそれですねあの裏剣をしっかりできればさあいいリフトアッパーここまでは金子悪くないああくらい投げできる 今のはブランカ側の神格だったようなさあ死ねるおっおおいい裏剣金子の裏剣は対空裏剣が冴えてきたのか相ちさあ裏剣いいですね まあ、空ここまで悪くない。間違ってない。さあ今のはサマーが溜まってたように、ますがさあ、飛んで、いいですね、今のリバラン読み。最大でも3段も入るんじゃないのあれ。入んないかな遠いかな 飛びは結構金歩く歩き取れてますね。さあそこですね。あれ何がいいんだろう。さよがいい勝負。さあ今でも裏ケン取れるんじゃないかな。 おっと大今のは大パン出してたんですけどタイミングずれてましたかね殴れそうな感じでしたがさあここまで金子いい動きさあコンパン 狙いは悪くないですねさあこれはおっとおー<笑>、まあチはははははは結構2人ともしっかり暴れてましたねやっぱ金子悪くない動きに見えるんですけどなんでグッチに負けるのかこれでさあとサマー出しちゃうあれもうバズーバグから逃げるしかないですね 回転の垂直ジャンプがさえているダブルサマーそうですね画面端をしっかり背負っていれば裏に回られないのでダブルサマーも当たるんですねあいやちょっと隙間があると裏に回って落ちちゃってダブルサマーが使ってしまう ニック打った時にに、ね、ちょっと前行っちゃうんであのであのちょっと前をしっかり埋めていくのが大事っぽいですね。 ともあれしかないですねブランカ側ショット待ちがみですねあれにライブ側はしっかり遅らせシャガチューあたりを押せればブランカ側が遅らせシャガチュー読みのダイヤシとかは出さないとダメなのでそうすると最速中足あたり巻きなのですね のがさあ2回転ブランカがグッチブランカよりもガエル戦がうまくないのかこれはグッチブランカは金子といっぱいやっててグッチが上手くなってる説がありますねさあこれはきつい 怪しい<笑>まあこれは金子きついですねもうあんな2回行って足まで何を見かよくわかんないですねあれあれが当たっても別に勝てないですよ 2回転のブランキャの連動が上がっていって金子が勝てなくなることを期待したいですねさあここまでは悪くないですねこのリードをガイルが守りきれるかどうかさあ後ろを使って イメージを取っていくまああんな感じになったら大体こんな側が投げ勝ついてることが多いですよね。さあここまでは金子ペース。さあリフトアップはい様、しっかり。 まあ、絶対噛まれるんであそこですね何ガイルもう一回 前, 前飛びしちゃダメなのかなどうなるんだろ う, そうあの形で何がいいのかっていうのはよく分かんないですね正解がなければめくり飛び自体がダメだったりという結論にもなりかねないんですがさあ垂直ジャンプそばっと根子の対空が冴えているなんだろうクッチー以外には結構いい感じですね オン、ね・さあいている金子2回転はソニックを垂直ジャンプしようとして自滅する、まあ、ソニックの垂直ジャンプはいらない説もあるんですけれども できると、まあ、ブランカちょっと有利に戦えるっていう話だったんですけど、仲間がそんなこと言ってましたけど、別にソ、ソニックを垂直ダンプしなくても結構ブランカ勝ってたんで、そんな頑張るとこはそこではない気が、しないでもない。でも結構上手いですね、ブランカガイルのソニック垂直ダンプするの。さあ、バーチカル、バーチカルだね、や。 ブランカのブッシュバスターですかねあれでちょっと暗い判定がちっちゃくなるもんねあっと怪しいはいユーチさ あ, あの 次のソニックに前ジャンプ大パンっていうよく見る形ですね金子結構対空に慣れてきたのかおいいい大し。さあどうだ燃えたいダーさすがにちょっと遅かった気がするよね 回転のブランカの連動はなかなか上がってなこないのか温まってない感じですね羽子の対空にいい感じでやられてますねここまでは羽根こ結構8割ぐらい勝ってんじゃないのかな 回転が吠える金子の対空をなかなか潰せないですねブランカ側の飛んだ後の技の選択肢がちょっと間違ってる感じなんですかねなんかグッチの飛びはかなり金子の対空を潰すんですけど2回転の飛びは あ3段入ってくるさ最後中足は手堅いですねしゃがみ大パンというか立ち台キックが一番あの場合だと覚醒的には入れやすいんじゃないかなキャラによって結構違うんですよねブランカの3段ってキャラゲンとかがいっぱいあるのでメインキャラじゃないと覚えるのが結構大変だったりしますね さあガイルが取り返しにいく必要があるさあブランカブラバーチカルをしっかりあれガイル正直出してれば潰せるんじゃないの低めで当てようとするからダメなんじゃないそうそうなのかな飛び越して後ろの判定を当てる感じなのかなあのバーチカルに勝つっていうのは 確かブランカは立ってガードしても威力は一緒なんじゃないのかな大中小で違うだけで。 ガ我慢の時さあコパンが押せないコパンが押せ た, 押せたさあ耐えきれなかったですね金子 画面端で待ち切るのが難しいんですかね。そんなことはないと思うんですけど。 猫対空間違えなかった対空間違えてないのかブランカーが出す技を間違えてるのかよくわかんないですねこれあのジャンプ大ティックめちゃめちゃ強いと思うんですけど<笑> 2回転が大ティックこれかーみたいな感じで使ってますね<笑> っと空中あれはあれはショーパンチなのかなショーパンと大キックを使い分ける感じなのかさすがに さあ金子を連敗しているブランカにさあこんなことでは A4 戦にさあ待ちきれるか金子さあそれ噛まれると死ぬよあれにコパンを押したいですね さあさすがにさあ金子は麻也子になれるのかさあ前飛んでまあショーパンで飛んでましたけどショーパンがいいのかなショーピックじゃダメなのかなどうなんだろう ポパンの方が、ブランカの中盤とかの対空しようとした時に潰しやすいんですけれども、リバランスしてつけた時の期待値的にはあまり良くない。さあ、ここでガイル、後ろちょっとあるよ。さあ、前へ出てしまう。それは死にます。ああ我慢できないですね、かねこうな。なんか押したくなるんですかね、やっぱり。 3 <笑>段金子のスタブは終了のスタブですね今 の, <笑>さあ今のリバランに裏剣を当てたかったですね あ, あれにコパンスダブルを入れてください あれにコパンダブル入れれるとマヤコンになります二度とローリングすかし髪をしたくなくなると言われる。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 歩いてなかったら台足をもらって一発逆転があるんでね、まあ、剣の一文字に似てますね剣の一文字もブランカが前に歩いているとさあ今のは画面端だとめくりにならないはず し, しっかり背負ってればめくりにならないので超引きつけダブルサマーとかで落ちるんじゃないの違うのかなよく分かんないどうなんだろう お怪しい中足をバク転で受けた立ち台さあロドット<笑>まあまあ飛びたくなりますよね 送らせ中足とかね送らせ中足って一発目重ね失敗し中足ですよねそれが当たってしまう この体力リードを守ることができるか金子ワイルイティックが落ちない<笑>怪しい相打ちリフトアッパーを大ティックに出すのを怖がってますね金子さあ前飛んだがやってねえよと言いながら前飛んでさあ垂直そばっと やってよかったですね今の前跳び結果オーライさあジャンプ台ティック落ちない落ちないさあガイル取り返す必要があるおっと ソニックをリバランするのを読んで前飛びからの3段とか決めたらかっこいいですよムテティ君になれますよ死んでる<笑>今の2回飛びでよかったじゃないのか金子だとあれね2回目の飛びがね落ちないガードされた後の 垂バット2でそばっと三番まってたっぽいがさあここまで金子完璧あっとチュアシーではなくておっと死ぬよんーあれねガイルねもうちょっと深めで飛んでチューチューローリングで4段で死ぬんですよね グリードはブランカだわさあ2回転大ティックを使って大ティックの金子が結構落とし困ってますがさああれシ ョ, ショーパンチですよね<笑><笑>全部大ティックだけど結局勝ってる、ね、もう一回トルネーディ出したん、ね、あのトルネーディショーパンチに負けるんだよね確か 回転も結構手探りな感じですかね飛んで何を出すのかさ垂直は難しい垂直しなくていいと思うんだけどワードいいんじゃないの垂直いる、まあ、やると楽になるのは分かるんだけどなんか小スさんとか全然垂直しないけど勝ってるからね 昔の中ンハも全然垂直していなかったけど大体勝ってて垂直するなったらもっと活用になったっていうぐらいの話なのでさあおっとボタンを押すタイミングですねスローもかかってるから難しい感じではありますが垂直ジャンプ 今の前イナンプ2回でいいんじゃないのかねごめクりのーってなんかそんなに 悪, く悪い形ではない感じブランカーがローリング出しても多分あれ正直潰れるんじゃないかなさあ、大ティックはあの大ティックでリフトアッパーの頭を頂点を蹴ってる図を非常によく見ます。なんでこれはまあ そうなりますね、あれよく見る形です、ね。垂直<音声><音声><音声>そう。ライルの垂直体育。 おっと怪しいソニックは出ないかねこうソニックソニックあれももうなんか何もできないのかなブッチさんに交代2回転がネオが出ました 飛びがグッチと2回転違うだけっぽいですね、先ほどに立ち回り方あんま変わんないんで、飛びだけですね。 グッチが、やるのかガイルも死んじゃいましたけどさあ金子キラーグッチブランカー現る。 ウッチブランカは金子戦はかなりうまいさあもう電撃争いは2回ってなかったですねもっとしっかりさま引き付けてもっといい裏剣あれかっこいいですよねさあもう一回やるかと思ったがもう一回やらなかった まあ、1ドットこれはさすがにブランカ厳しいかおーっと噛んで裏に回れないちょっと画面から離れすぎてましたね端っこは垂直ソバットと IH おうまい マグレンニュキ。死ぬか、おっと。そう金子がいい取り返した。おっと今のはいいダメージの取り方をしたのか。端っこでしっかり固めて。 ブランカをさあ髪を確定されてしまうさあレンジェティおっとスクールのサ まあまあ価値確ではあるけどダブルサマーを出してほしかったなあどっちの電撃がうまいんですかねこれここまでは金子いい感じ 前捨てとショーローリングと2つあってちょっとタイミングが違うんで両対応なかなか難しいんですよねさあこれ隙間があったんで裏に回れると思いましたがまああれねでもね中ムーとかね A4 にやるとバックスで受けられるんでねあのサマーあんまり実は良くない アカネコいい感じしかし、林からカネ使わさあ、金みつれるさあ、先ほど2回転はショーローリング紙を使ってグッチはマイステップ紙を使うので反応できてないですね、金子さあ、ゼロ1ドットさあ、なんか、あっ、貫通した<笑>連打が遅い。 の方がショーローリングよりは。硬直が大きいんですけれども。さあ、ここまで金子いたんに。さあ、飛んで、いいソバットなのか。まあ、うら。 さあムエタイティックあれ 上, 上から痛きいんじゃないのかなっていう気もしますが間に合わないですかねあのムエタイを見てすぐ飛んでもソニサマーすぐためれば間に合うのかなためが反応次第のような気がしますがさああの大パンチ大パンチやね立ち大パンチにライル側が何か技を 今何出してもらえたかね、ねこう。ダイパンちなちゃん、あの、前飛びの後のダイパンがあれだのダイパン負けるんだ<笑> ボレたトうまいうまいですねーしかし繋がってなかったがツーヒットだったが。<笑> なんだそれさあ金子は取り返したいが逃げていく<笑>何さっきからニーバーズーカばっかり出してな何なの何ミスでニーバーズーカが出るのサマーなの パワーが溜まってるのにイエスマットで落とすあー<笑>グッズしっかりヒット確認さあ金子これどうやって取り返すかさああるよ あ, あ, あそこはね、止められた後絶対ローリングくるんで、もう、ブエタンひたすら連打するしかないんじゃないフパンとかでも止まるんじゃない、まあ、髪はちょっと必要経緯ですね、電流に食らった後 取り返したいカネコしかし取り返す方法があるのかこれ噛まれるさあまたグランドシェイブ<笑>あの距離貫通するねやっぱり無理だねあれ無敵じゃないのあれもっと遠いとね大体潰せるんですけどあれだけ近いとうサマー出すしかないんだねむしろつかるかなダブルサマー 上から飛んでいくあーリバーラン痛いさ<笑>あ見えたい<笑>必死の見えたい<笑>あれ上行ったらどうするんですかねリフトアッパー間に合うのはまれて 足が刺さるそしてかまれる<笑>グッチが流れるような連携そして全撃うまいなグッチ<笑>ちょっと相打ち取れない今の今の垂直は多分ブランカベインの人だったら中ンかなんかで相打ち一方勝ち取るのかなどうなんだろうさあ金子が結構取り返している相打ちこれは金子頑張りましたね しかし、リバランを食らう、電撃を食らう、グッチの電撃、すごい出すところがあいですね。 喉が痛くなったのでもう実況はもうこの辺でしときましょうか誰も見てなさそうだし人気がありますね金子修業配信 ちょっとこれ以上喋ると喉が痛くなりますんですいませんが頑張って見てください